はい、えー、ただいまご紹介にあがりました、えー、福島県の、えー、県南地からやってまいりました、えー、南と申します、えー、昨年はねあの残念ながらあの出場できなかったんですが、えー、今年あの久しぶり3年ぶりにですね、えー、この地に戻ってまいりました、えー、一生懸命踊りますのでどうかご支援のほどよろしくお願いいたしますまずは、えー、福島の総取りをですねちょっと PR の方々踊ってみたいと思いますのでよろしくお願いします それでは、お踊り子、構えあ、失礼しました。挨拶忘れました<笑>久々なのでの、失礼します。はい、それでは、お客様に礼よろしくお願いします構え美しまはい 雲との稲は頭が重くて揺れている黄金の顔してニコニコ笑ううまい米なら任せろとつるさと思いの果物のみも甘く潰して揺れている本当の空の下に彩るどこにも負けねえぞこの旨さ福島の丹丹 つに「てふてをつなぎ」「かしあがるんだ」「美つくしはながらもの」 バカラが好きで目光り目指して彼抜ける足を伸ばして超人並べりゃリズムも軽やかパカパカと温泉つかれば地下げも進む真っ赤な顔していい調子それシーフにボタンに水場所うそれ美しきかな美しま美しまもたら 「わいてくる」「こころひとつに」ひつにで「手とてをつなぎ」「かちあがるんだ」「うつくしまたがらもの」 ままにはわらじをいで一緒につぶ島をなして元気を取り戻すんだ力合わせるぞ 美, しい美しいのだ に一とひとつに」「手と手をつなぎ」「かちあがるんだ」「美し股だらもの」together, gonlet, walk, yeah. <aron>: yes.「心に一つに」「ほとひとつに」「手と手をつなぎ」「かちあがるんだ」「美し股だらもの」 はい、会場のお客様、時間帯で、ね、ありがとうございましたはい、どうもありがとうございました、えー、それではですね